ギャラッチュさんからいただきました。ギャラッチュ。ギャラッチュ。テ<笑>ーマートークっていうのが来ました。うん、なんだなんだ。んおファイルーズさんの声優を目指したきっかけ。えー、えー、嬉しい。聞きたいです、うん。はい。ファイルーズはですね。うん ああののなんかあの小5の途中から小6卒業するまで1年半ぐらいエジプト行ってたんですけど日本戻ってきたらクラスに始めなくてちょっとなんかまあいろいろ葛藤することがあってそうなった時にまに中学でジジョョの奇妙な冒険に出会ったんですよそこであの第6部の主人公の空条ジョリーンっていう女の子がいるんですけどジョリーン を見た時にすごくななんかかっっっこいいいとと思ってて、うん、うのもジョリンって女の子なんですけど19歳でなんかすごい苦境に立たされるんですけどあのそれでも自分を奮い立たせて戦う姿にもうすごく感銘を受けて私が悩んでいたことなんてジョリンに比べたら本当に些細なことなんだと思ってジョリンを見てあの私もジョリンみたいに強くなろうと思ってそこから徐々を通じていろんなことを乗り越えられてきたんですね。高校にに上がった時に あののジジョジョのなんか朗読みたいなのを始めて、うん、その時に「あのうまいね」って「朗読初めてなのうまいね」って言ってもらえて、うん、それがすっごい嬉しくて、うん、そこからもう一人でずっと家でジョジョの朗読、うん、もう1巻からずっとやったりとかしてて、えー、それで声お芝居が大好きになって、うん、これもしかしたら あ, あの6部がいつかアニメになった時に「あのなんかジョリーのことを」 助けられるかもしれないと思って、声優になれば、声優になれば、ジョリンのことを守れると思って。なんかいつかジョリンのことを助ける役 や, やりたいなと思って、声優になりました。そういう動機なんだー<笑>ん、はい。ありがとうございます。素敵だわ。本当にジョリンがもう私の女神なんですよ。本当に大好きで、ずっと見てたりし、おなんかずっとなんか。 あのそばにいたいねってい う, もう私の女神です。いや、今でもずっとなんだね。ずっとです。私の人生の中で最も尊敬する女性はクージャージョリン、あと母ですね。えもういい話。話すぎて<笑>あ。ありがとうございます。素敵そうかそうか。人生です。ジョジョは。すごいな。はい。んはいんはい、んなんかあの当時スカイプがすごい流行ってて。スカイプ。スカイプでなんか。 ジョジョらが集まってうん、うん、そう、なんかやるんですよ、通話越しに。へえ、じゃあ、もう顔も見役、はい、みたいな感じで振ってってことですか。最初なんか、こうグループ会議行った時に、今日どこやりますみたいな感じになって。<笑>どこや、あ、え何部やりますみたいな。え<笑>、はい、そう、例えば、そのメンバーで女性が多かったら6、六、うん、六部が女性多いんですよ。うん なんかその半々ぐらいだったら、じゃあ今日四 部, 部やろうかとか、一部やろうかとか、いろんな男役もやったりとか、うん、いろんな役ができて。効果音担当だったり。ゴゴゴゴゴゴゴ。ジョジョといえば効果音ですね。ね<笑>が当時流行ってたんですよ。へあのアニメとかなってなかったので、フ<笑>ァ、うん、ンが勝手に自分のなんか、あのイメージする声を当てたりとか。えそのスカイパーは尺どれくらいで終わるの。ああ、でも日によるし、メンバーにもよりません。本当仲いいこと三人だけでやる時もあれば、なので、本当。 一時には言えないんですけど、うん、まあ夜中とか、夜中にあの熱量、ね、夜中に開催されたのに行った時に、うん、俺も行く行くんだよー っ, てって、<笑>うるさいって言われました。 やってたじゃん。ああ、なりそ う, そういう話かと思ってたら全然違ったね。う<笑>、えー、ガチだわ。ガチのやつだわ。はい、ねね、ちゃんで一番好きなジョジョ立ちって何ですか？えー、ジョジョ立ちやっぱジョリンのこれ。ああ、スカスカやっぱジョリンね。ねうん、ああ、でもあとナランチョのなんか。うん これも好きです。なんか足上げて、めっちゃん、ちゃんにつくやつとか、えーえー、今ちょっと座ってるので、立ちができないんですけど、うん。ジョニーのこういう寝転がってるやつとかも好きです。えー、はい、ありがとうございます。んすごい、そうね、上場立ち。そうだね、えー。奥が深い。はい、ありがとうございます。えー、まあ、本当に。あの声優になったきっかけから、こんな自分の好きな推しジャンル語りができるなんて。ありがとうございます。推しね、推し楽しいねい。楽しいです。 あ、ではでは続きましてギャラッチュさんからいただきました、はい、ギャラッチュギャラッチュギャラッチ ュ, ッチ ュ, <笑>ッチュ何そういう言葉があるの<笑>あの徐々にギャラッチュってキャラ感情<笑><笑>がすごい引っ張ら れ, 張られ<笑>ごめんなさい<笑>あのギャラッチュさんですギャラッチュないよ申し訳ないギャラッチュないよ